Step 3.BB84 Protocol.Alice と Bob はパブリックチャンネル で, で, で, で, で通信したい場合です。Alice と Bob は、えっと、パブリックの Quantum チャンネルがあるんですけれども、この場合には。そ、so、したら、最初の仕事 と, としては、Alice だけは、えっと、2つの N-bit の string を決めることなんですけれども、それを A-string と B-string と呼びましょう。 2つとも n ビットの長さで。そうすると、この2つの b i t ストリングを使って、Alice が、えっ、ー、と、量子状態を作ることにするんですが。そう、例えばこの場合だったら、こういう4つのステートを使いたいんですが、えっ、ー、と、Psi00, Psi01, Psi10 と Psi11 と、と、と、と、えっと、 呼びましょう。で、それが0、1 と, とプラス と, とマイナスの状態なんですか今までは使ってたすごく標準のステートでしょう。そうすると、B の, のビットストリングを使うと、それがどっちの規定を作るのかで、それが0、1の規定か、プラスマイナスの規定をするのかそれか、そして A のビットストリングがどっちを選ぶかそれが0か1か、 または、プラスかマイナスかを決めることにします。そうすると、これがすごく重要なポイントなんですけれども、この4つのステートのあげには全ては直行ではないです。えっと、これが内積なんですけれども、内積としては、ψ00 と ψ01 の内積が、ルート2分の1です。そうすると、これが4つのステートとしては、 完璧に区別できることではないですね。さて、そういうことなんですが、それが区別できないというできるか、できないことによってはと、例えばこの2つの状態では、それを Z の規定、Z ベーシスで測定する場合には、Psi00 と Psi10 が、まあ、これが、 キュービットの0と1の状態なんですが、z の規定で測定する と, と、必ず、えっと、Psi00 ゼロゼロの状態だったら、必ずと出てくる結果がプラス1になりますね。で、Psi10 だったら、必ず出てくる結果がマイナス1になります。 そうすると、この二つの状態はいつでも何でもに区別できるようになります。さて、それだけじゃなくて、反対のペアにして、ψ01 と ψ11 がそれがプラスとマイナスにすると、同じ手法として、X の規定で測定したら100、100% の確率で、必ずプラスとマイナスは完璧に区別できるようになります。 そうすると、直行ではないステートがあると、それがこの2つのステートを考えて、それが z の規定で測定することなんですが、ψ00 イ, イコール0の状態で、ψ01 はプラスの状態なんですが、必ずその00 の, ゼロゼロの状態を測定すると、必ずこれ出てくる結果はプラス1なんですが、 そのプラスの状態を Z の規定で測定すると50、50% の確率で結果がプラス1で50、50% の確率で結果がマイナス1になります。と、あの、これが Z の規定なんですけれども、X の規定を使ってもそれが逆になっちゃうんですけれども、そのプラスの状態は 100% には得意、えっと、 プラス1になるんですが、その0の状態は 50-50 になりますね。そうすると、X の規定でも Z の規定でもそれだけ使えば、この2つの状態を区別できない。そうすると、この2つのできないことが重要なポイントなんですが、 連続でやりますよね。これが、えっ、ー、と、最初に言ってたことが、えっ、ー、と、円複数のビットを作ることなんですが、えー、と例えばこの場合 に, に, には5つのビット を, を使う と, と、A のス r i ングと B のス r i ングは、Alice は, は, はラン o m で, で決まることなんですが、えっ、ー、と、左側、えっ、ー、と、最初のビットが、ががが Alice が, が、えー、と0、1とラン o m の, の, の, のビット A と B を選んで、そ, そして、 えっと、A の, の規定、えっと、X の規定を選んで、キュービットがプラスになる。二つ目のビット列で、二つ、えっと、A と B の列、ビット列 で, で、えっと、1、1選んで、そして、規定はまだ X なんですが、今回には、えっと、マイナスの状態を選びます。そして、えっと、1、0の場合だったら、規定は0、は, は Z 規定になりますけれども、 state は1になります。そして 0, 0の場合だったら x、えっと、規定は0になって、選択されている状態が0に、結構0になりますよね。そして最後には、まあ1、1, 1の場合には、規定は x なんですが、えっと選ばれた、選ばれた、選ばれた状態がマイナスになります。で、これが連続繰り返すことにするんですけれども、えっと、 1 0 0 0一1万ベッ t の、こういう、ね、なんですかこの例には、えっと、5つの、のビットを選びます。そうすると、アレスは、その、あの、作っている5つのステートを作る、ね、5つのリアシステートを作って、それが、ボブに送る、送ること な, なんですけれども、まあ、この場合には、単一の格子を使うんですが、そうすると、ボブはそれが重心して、まだ、 B の, の, のはとビット列 が, が秘密なんですが、A はそれは一応と置いてて、の B の, の列 は, は秘密なんですが、ボブは自分で B の, のビット列を作って、それが B'、まあ、B' なんですが、B B1'、B2'、B 何とか' BN 作る、Bn' を作りますが、そうすると、と o ブはそれを使って、 いいてい受信しているキュービットをそのビットレッズで、X の規定 で, で, で測定する か, か、Z の規定 で, で, で測定するか、Bob はそれを 決, まる決めることです。そして、Bob の, のででと測定 の, の結果の次第なんですが、その測定結果はそれが新しい ビ, ビットレッズになって、それが A' と呼びます。 で、と言ってたとりで、BK' が, ダッシュが0だったらボーブ、Bob、え、は、ー、K 番目 の, の, のフォトン、K 番目 の, の格子を Z の規定を測定して、または BK', が, BK が1の場合だったらボーブ、Bob はその K 番目のビットを X 規定 で, で測定します。そうすると、 えっと、プラス1の場合 だ, だったら A' が0なんで、マイナス1だったら A' が1になります。さて、今のところは、アリスは、はえっと、秘密な A と, と B の, の列があって、ボブ が, が A' と B' の, のビット列が持って、そして、アリスとボブは B と B' を交換します。 でそれがパブリックになるんですかえっと、登場者 は, は, は, は, は, は聞くかもしれないんですが。えっと、B と B' はイコールの場合には、と A, A と, と A' の, のビット は, は、えっと、持ちます。B と B' は, はイコールではない場合には、それが、がその A のののと A' のビットを捨てる。 そうするとまあこれが 50:50 と仮定としてはその b イコール b ダッシュの場合にはそれがと仮定すると50パーセントなんですかそれが50パーセント捨てて50パーセント保存してそしてこの a バーと a バーダッシュをと a l i c とボブも持って a バーと a バーダッシュがイコールになります。そうすると と A と A' が交換せずに、それが秘密を持っているままなんですけれども、Alice と Bob しか知らないんですよね。その A のノア列として。で、この新しい A バーの列になります。そうすると、例にも、その先のと5つのビット の, のレト と, としてはを見て、上ののは、 四つの行は先 の, の表と同じなんですけれども、下の三つの列が、それが三つの行として、新しい行なんですが、ボブが B' の列をランダムに選びますね。ボブは11100との列を作ってたんですが、そうすると、それが 測定する規定は XXXZZ になるんですよね。この場合だったら、えっ、ー、と、Alice の、えー、と符号がしたと規定が X と Bob の, の複合 の, の選んだ測定する、えー、と規定 が, が X は一緒 な, なので、2つとも1になりますよね。一番最初のところ。 そうすると、えっと、最初のビットは一緒になるんですけれども、二つの目のビットは、アラスは規定 Z で、で、ボブは規定 X になってるので、これが、ボブの結果はランダムになりますから、これが使えない状態で、で、それがツになります。そうすると、三つ目は、それが、 二つとも、アラスとバブ、二人ともとも X を選んで、選んでたから、これが使える状態なんで、と、四つ目は、アラスは X を選んで、ボブは Z を選んで、それ が, が、使えないことになるでしょう。それが、が、超になって、えっ、ー、によって測定できないので。そして、最後 に, には、アラスとバブは二人 と, とも Z の規定を選びましたから、かからこれ使えるようになります。そうすると、と そのえっと、シェアルドキーが、えっと、チェックがあるところには、それが最後 の, のビットは、えっと、1と0と1で、それがシェアルドキーになります。ですが、これが秘密になるんでしょう。さて、サマリー と, としては、アラスがまず は, は、えっと、2つのビットレッスを作って、そして、 A のビット、A, A ッ と, と B ビットを、B ッが規定で決まって A はどっちのステートを選ぶことでしょう。そして Alice は, はそのと量子状態をボブに送って、ボブはランダム に, に, にはあの規定を選んでと、受信しているキュービットを測定します。そしたら Alice と Bob はその B の状態を交換して、 選んだ規定は一緒になっている場合にはそのデータを持って、他のは捨てるでしょう。そして最後にはそれが、その取っておくデータをそれが持って、それが秘密の鍵に使えることになります。こ れ, がまあこれが理想的な状態なんですけれども、盗聴者はいる場合にはどうなるでしょう。それが次のステップになります。